みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。よくわかるコード理論講座、イエーイということで、コード理論の話をさせていただいております。1本目の動画では、インターバルについてお話をしまして、2本目の動画では、トライアドとセブンスについて。そして、3本目の動画では、テンションについてお話をさせていただいて、この4本目の動画では、こんなようなちょっとおまけコードという感じですかね。ちょっとその他のコードというものをお話しさせていただこうかなと思います。では、iPhone の5分タイマーをスタートさせまして、早速まいりましょう。 アドコードこれ、前回やったんですけれども、ちょっとおさらいで考えてみましょうか。アドコード、えー。追加するというコードでございます。例えば、C ・アドナイン。だったならば、C のトライアドとナインスの音という構成音ですね。C のトライアドにナインスの音をつけたシーンというような構成音になります。もちろん、このアドの後ろが13スになれば、1、3、5と13ス。 という感じです。これはかなり極めてシンプルですよね。それで、書き方によってカッコで書いたりするときもあれば、こう複数指定されるときもあります。この場合だったら、こういう構成音になるわけですね。さらにセブンスとかも入っちゃったりすると、これプラスマイナーセブンスもつけなければいけない。わあ忙しいぜというコードになったりとかするんですが、まあ、こんな感じのコードでございます。アドコード。 アドコードは単純に追加すればいいのです、すごい分かりやすいですね。シンプルです。その次、サスペンド系。これ、ちょっと特殊です。c s ス s 4とか。なんか見たことありますよね、そんなコードネーム。c s ス s 4このサスペンド系のコードの特徴として、3度の音を吊り下げる、ぶら下げるというい、引っ張るかな。そんな感じの意味合いがあります。まあ、構成も書いてみると、1、4、5です。3どこ行ったって感じですけれども、3が4に 変化してしまいます。サスペンドがなんかこう吊り下げるとかぶら下げるとか、そんな感じの意味だった気がするんですけれども、どうでしたっけかねこのサスペンダーとかあるじゃないですか。このズボンをこの止めるやつ、サスペンダー。最近なかなか見えないですけれども。あのサスペンダーは、まあ、そのサスペンドの名詞形ということで、何かしらそこにヒントがありそうな感じがするんですけれども、3、ま、度、あの音をほにゃららしちゃうという感じのコードです。あんまり見かけないんですけれども、サス2なんていうのもあります。サス2の場合は、 3度の音が2に引っ張られてしまって、構成音としてはこうなります。厳密に言うとメジャーセカンドですね。c サス2あんまり見かけないです。c サス4はよく使われますけれども、サス2はあんまり見かけない。それで、実際によくある使い方としては、c 7 t h ス a s 4とか。ちょっとややこしいですけれども、冷静に考えてみましょうか。まず、c 7スっということなので、うん、1、3、5。 のトライアドがあって、で、プラスマイナーセブンスですよね。それで、後ろのこサスフォー交換により、この3度の音がギャーと、オギャーと4度に変化させられてしまいます。こんな感じの考え方です。サスペンド。えー、サスペンドの意味をご存知の方がいらっしゃいましたら、ちょっとコメントで書いておいてくださいませ。サスペンドは何でしたっけ忘れてしまいました。それで、その次は6のコードです。これ、うんと、まあテンションに、テンションコードになるのかな。 ちょっとその辺の判断が曖昧なんですけれども、これすごくシンプルで、C6 だったら 1, 3, 5, 6という感じで、6度の音をつけたすコードになります。なんか、そのほう混じり系は特にないです。なんかこう、6とかやったら6度の音を出せばいいんですよ。シャッとつって、シャッと。そんな感じ。それで、えーと、その次のこのフィフスに関しては、 あんまり見かけないんですけど、たまに見かけます。C5 とかっていう言い方。これ、5度って別に指定されなくてももともと入っとるやんねって話になるんですけれども、この場合は構成音がこうなります。つまり、3度を弾かないということですね。5度コード、パワーコードになってしまうわけです。C5 とあったならば、1と5度しか弾かないようにしてねと。なんかそんな感じの意味合いになります。たまに見かける。たまに 見かける。けど、あんまり見ないという感じです。ちょっと特殊なコードという感じですね。それで、最後、オンコードです。これはまあよく見かけますよね、オンコード。もう、なんじゃこりゃって感じですけれども、コメントにもよくあります。オンコードって何すかみたいな。これ、すごい簡単です。例えば C 音 G だったら、C のコードを鳴らしつつ、ベース音、一番低い音は G を弾いてねという意味になります。 普通、通常であったならば、通常の範囲ならば、ギターで C とか G と か, か a ーとかバーンと弾くじゃないですか。そうすると、一番弾く音は必ず C になっていますし、G の場合はソになっていますし、うん、a ーの場合はラになっているはずなんです。ちょっとやってみましょうか。C コードの場合は、6弦は弾いちゃいけない音なので、 いいいちゃいけないコードなので、一番弾く音はこの5弦の3フェルトになるわけですよね、はい。この音こそが C、つまりド。5分経ちました。C、つまりドなうわけです。で、G コードだったらこんな感じ。6弦の3フェルトが一番弾く音なんですけれども、これが G の音です。Am だったら6弦を弾いちゃいけないコードなので、5弦の開放がラの音、つまり A の音に揃っているわけです。 でも、こうじゃなくて、一番低い音そのベース音を違う音にしてくださいねというのがこのオンコードでございます。C を弾きつつ、もうコードは普通に C を弾けばいいんです。それで、一番低い音を G にしてねとうん。もうちょっと具体でいきましょうか。トイトイ。トイトイトイトイトイ。C, ON, G。 というコードがあったとします。c 四 g コードとしては、普通に C を押さえればいいんです。C。ここと、ここと、ここと、ここと、ここ。それで、これで C は完成なんですけれども、一番低い音は G にしているという指定があるので、G の音を追加しなければいけません。その G はどこにあるのかというと、ここにあります。なので、出来上がりの完成図としては、こういうフォームか、もしくは語源を見ようとしちゃって、こうするか。 どっちかなわけです。他のコードも行ってみましょうか。例えば、E on B とか。E on B。普通にまずこの E コードを押さえます。E コード。それで、この中から、えー、なんかホニャホニャして、一番弾く音 B の音に設定しなければいけないんですけれども、B の音がまずどこにあるのかという話になるじゃないですか。それで、そのときに考えてみると、この5弦の2フレット、ここの音。これが B なわけです。 もうすでに押さえているんですよ。すでにもう B の音を押さえているんです。じゃあ、どうしたらいいのかという話になると、消去法でこの音を弾かなければ、一番弾く音は B になりますよね。こんな感じの考え方です。もう一個くらい弾きましょうか。D on A とか。D on A。通常の D コードは、おいえ。通常の D コードはこんな感じです。 それで、5弦と6弦は弾いてはいけないコードとなっております。これが通常の D。それで、一番弾くよとは A の音にしてねという指定がありますので、D1A 弾くときにはどうしたらいいかといいますと、A の音がどこにあるのという話なんですけれども、5弦の解放が A の音じゃないですか。なので、5弦の解放もまとめてベンっと弾いてしまえば、このコードが完成という感じになるわけです。こんな感じで、このコードを弾きつつ、一番弾く音をこの音に設定してねというような。 コードです。楽譜によってはこう書いてありますし、楽譜によってはこう書いてあるときもあります。同じ意味です。他にもこういう書き方もあります。でも、これ全部一緒。同じ意味です。そんなのがオンコードというやつですね。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。押す。それでは、今回はちょっといろいろやりましたね。アドコード、サスペン、サスペンデッドコード。 シックスコード、フィフス、オンコード。まあ、こんな感じになります。まあ、割とそんな難しくなかったかと思うんですけれども、どうでしょうか。まあ、これから、ね、いろんな曲を練習する上でこういったコードデモに出くわすときがあると思います。フォームを丸覚えするだけでも別にケーじゃケ、OK、ーなんですけれども、このコードデモを見て、なんでこのフォームになるのかなとかって、なんでこの指使いをするんだろう、なんでここでこの音使いになるんだろう、そんなことを考えながら弾いていくと、 もっと理解が深まるかと思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。常にこう何でだろうとか、どうしてだろうとか、そんな感じのマインドを持って取り組むことが重要でございます。それで、それで、ね、謎が解けたりとかすると、こういった知識がなんかこうもっと立体的なものになってそういうこう、ね、理解が深まっていくので、ぜひここまで聞いていただいたからには覚えておいてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑><笑>